スポーツキングモテプリンチェプリンスが行われたタップ。3種目のスポーツで対決し、運動能力ナンバーワンのメンバーを決めるというこの企画。ジャンプサーブ対決ピーチングスピード対決50メートルハードル走が行われた。ジャンプサーブ対決では高橋山が高校生の時にやってました。 と自信を覗かせたもののボールを大きく前に出してしまい追いかけても追いつかず結果失敗経験者にもかかわらず恥ずかしい姿を見せてしまったしかし難易度が高すぎたのか他のメンバーも次々失敗一応形になっていたのはいけそうと意気込んでいた岸優太と平野塩という結果になったその二人は ピッチングスピード対決でも勝負を繰り広げることに。企画の大本命となっていたのは元野球部の騎士。ルールは球筋が悪くても速度が測れたら OK というルールになっていたが、高橋が72キロ、長瀬角が71キロ。 メンバーで唯一死休式経験者の神宮寺ゆうですら77キロと平均男性の約85キロにすら届かないという結果が続いてしまった。そんな中で挑むことになった平野は上から怖いとプレッシャーを感じながらも運動神経を活かして生まれつきの DNA をと意気込むと結果はなんと115キロ。 ミットにこそ収まらなかったものの驚異の豪腕を披露し、長瀬は横から見てて、球を目で追えなかったもん、と、その速さを絶賛していた。一方、最後に挑戦した騎士は目標速度として120キロと意気込んで挑んだものの、結果は惜しくも111キロと平野には届かず。 悔しいと言いながら崩れ落ちた。あと今までの監督が悪いですよ。ね僕に教えてくれた。仕様、野球経験してないのにおかしいですもん。と負け惜しみを言っていた。また、最後に行われた、50メートルハードル走、は、神宮寺が唯一の経験者だったものの、平野が圧倒的に早く、文句なしの一位に。 総合結果で優勝したのは、もちろん平野で、見事、スポーツ万能、モテキング、に輝いていた。この日の放送に視聴者からは、さすが紫陽くん。紫陽くんの体の強さに、びっくり今度は練習時間ありでの真剣勝負みたいといった声が集まっていた。平野紫陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。